何やええ。ハハ。<笑><ど><笑><笑><や><笑><笑> 熱いやろ今日は。 なんかポポポポロポロポロポロんいない綺麗になって<笑>いらんわ、あれでなんか。 ここな、ななな、なな本本当当んをを見見てて、ててっってっっっっういいいいやややあちょと、が<笑><笑>るもん、ね、よもね怖怖怒られるとこやったな。 <笑>頭が。ピョンってなった。 <笑><笑>えらいきれいになフフフあれかしいなよ 良さそうやで資源う斜めじゃなな<笑>ない直角<笑>なんかあれやなこれ。 何やったっけサササササウウウウウザザザザザーー、ーーーみいなああこの、のりサウザー <笑>あの心臓逆なんでしっ名前してもね出てこない。<笑> やばい。うん